今回第2回第2試合ですね食材なんですけど本物的にいけるって思ったしっかりとたきつしたいと思います勝ち狙っていきたいなと思います 気を使わずに全力で見つかっていけたらな。気合上昇のつもりで。ほとんど負ける気はないですけど、ちゃんと全力尽くすんで、勝たせてもらいます。 第二回戦の時に、えっ進出が決まった方々でございます。第一試合目が、えっと、鈴木マックスさんと、おにぎりさん。はい、はい、はい、第二試合目が、え、ぞさんと、しのけんさん。はい、はい。第三試合目が、えー、きさんとさん、やってみまさん。はい、で、あの、ひょっこりみたいになってます。<笑><笑>第四試合目が、山神さんと、安藤さんです。<笑>はい、こちらの対戦カードでいきたいと思うんですけど、では、ちょっと今 回, 第2回、うん、第二回、第二試合ですね。食材なんですけど。パンこい、パン、パンこい。 あ、なるほど、俺勝てるとて。あやき様です。結構でかいです。ちょっとでかいですね。はい、四百五十。百五十。こちらもあのこのまま売られているものなんですけど、カ、はい、ッに入った状態で。はい、もしあの多少のグラムの違いがあったらこちらの方取り締まりします。はい、取り締まりします。で、見た目はい？お手手手でいい で, ですか？もし、ろん被りつくタイプなんで、まあ落ちてももう一回食べてもらうことはできると思うんですけど、まあちょっと前に出てれば床に落ちることはないと思うので、ちぎったりすると意外と落ちます。 試す我々試したときに、はい、チーっとするポロポロポロポロしたんでこれ皿はこれで確定ですか。あ、サラーは同じゃあ皿なし。お目のお目な皿にります。はい。残し何グラム。落下の可能性があるので20で入ってほしいです。これついとかって出ないですか。つい出ないでほぼほぼ出ないです。はい。はい、じゃあこの状態で、はい。第二回戦いただけます。はい。お願いします。お願いします。お願いします。マックスさん、はい、ちょっとましたんですけど。はい ようやくずっと言ってた侍の服がなんと今このタイミングで届きましたおぉいしーいしょーシいしょーシおぉまくすすげえ名前入ってんじゃんシ何とか今日に間に合わせたかったんですけど、うん、届いたのがちょうどさっきで一、うん、1回服着れなかったんですけどシ着てもらえますもちろんもちろんいいっすか先生でも今着ちゃういいっすかシ今着てます 全身モザイクかけとこうかモザ今も今のの ま, まで今うよ、ん、なんかなんか、韓国の俳優っぽいっすです<笑><笑><笑><笑><笑>かはい貴重名なのか、私に正確出るからね<笑>さあ、もう、はい、どうっすかサクライデンありがとうございました小野口さん、<笑>そして戸川さん、はい、ありますはいいや、いいっすね後ろもね、デザインね組んで、<笑>マックス なんか嬉しいですね、やっと衣装ようやくそれっぽい、ねうん、試合の時に形にしたかったなと思ってたんですけど、うん、届いてよかったですうんちなみにちょ<笑><笑><笑>ねね ちなみにあれですからね、あの前回、侍の衣装をあの用意してた時に間に合わなかったら、ここに、侍て書いてあるいやめろ や, いや あ, の あ, のあのチープなんのを見せまして、そ う, そ う, そ う, そう、めっちゃ言い訳してたから、<笑>あのガのデさんと宮城さんに強制に来させ た, た あ, の<笑>あの、パワハラ疑惑のあのやつ<笑>だ、だって、三宅、喜んで持って帰ってくれたじゃん、宮宅さんの。いやいや じゃあインタビュー行きましょうか今からこれで、ね、おいっす お, おいっすしまったなあいまあ食材が卵焼きうーんでまあ対戦相手がおにぎりさんまさ、あ、正直1回戦もそうなんだけどあんまり正直ぶっちゃけ言とそこまで勝てると思ってなくてでもそのうちなんとか勝てて で2回戦来たんだけど食材見た瞬間に大木さんのことを考えながら多分こういう時って結構俺、ね、勝てるんですよ対戦でのほ気にしてない時なんかね本能的にいけるって思っただから楽しみにし て, てほしいですえー、っと師匠、えー、胸を借りるつもりで、えー、自分の全力出しますのでどうかよろしくお願いしますそうですね食材ののが発表されて厚焼きま正直一本ででめ、まあ、ちょっとイ メ, イメージ、まあ 一生懸命、こう考えてはいるんですけど、まあどういうふうになるか、ちょっと実際その場合になってみないと、わからないので、ちょっと頑張りたいなと思います。そうで、ね、最初あの戦いたいっていうさ、マックさんと、2回戦で、戦えるということなので、ちょっとね。嬉しいっていう気持ちもあるんですけど、まずその嬉しいっていう気持ちを、しっかりと押し殺して、しっかりと叩き潰したいと思います。第2回戦目の、一試合目ですね、マックスエフエスおにぎりの、ええ、全国高校を決めるくじ引きを行っていただきたい。 で、このくじみりの中はどうっていいんな感じですか赤い玉と白い玉が一つずつ入っているのでまあ、手入れていただいて、握って出していただいてで、もう一個の方はし、まあ、取っていただいてまだ見ない状態です、はい、で、せーのでパって上げたときに赤を持ってた方が先行ですなるほど、はい、は先行は赤ですねはで、これ 相, 相手のやつは見れないあ、見て大丈夫ですし見れな相手の実食シーンってことですか<笑>見て大丈夫ですもちろんそこ他の選手の方は別スなんで 結, れ結構大事なんで大事です、はい、結構大事いきます 赤, は先行赤先行ですえ、ど、どうやったらいいいいここここはい、はいはい3 2 1はい、ーうわ、先行かーーえ、正直言っていい、はい、リビらしちゃおうかな。<笑><笑> 位置変えてオッケーです。水の マックスさん1599、おにぎりさん0932ということで、おにぎりさんの勝利とということで僕は納得するプレーできたので、もう単純にもう神だなっていう、それだけですね、もうなんか悔しいとかっていうのは正直ないです、やりきったから、正直やっぱり高校ってかなり大きかったです、やっぱ先攻だともっと細かくいったと思うんですけど、最初のマックスさんの見れたんで、ある程度突っ込むような感じでいけたので、ありがとうございました。 そうだいやそれはやばいいやあれあの最後のこれやばい2回戦の結果を踏まえて今の気持ちをお聞かせください食材見てあいけるわと思って結果5秒以上多分差をつけられたのかなやっぱ師匠は師匠だったなっていうでも悔しいとか全くなくてその自分の全部の実力は出したからまだ気持ちいいっていうかまあって感じかな 準決勝終わった段階でね、2回、3回食べてる人いて、お腹も満腹になってくる人もいると思うんですけれども、モテる全力を出して、えー、と素敵なバトルが見られるように、でまた、えー、とそれを自分の刺激 で, できるようにね、僕も真剣に言いますので、真剣に応援しますので、頑張ってください、はいえー、とー改めて、えーとまあ、ちょっとね、僕、個人的な主観の話になっちゃうんですけど、 えー、とこの画をなんていうんだろう企画を始めてね今結果2回戦で僕負けたけどももうこの段階でめちゃくちゃいいものできてるなっていうのがあってなんか自分が想像してた100倍ぐらいいいものが取れててまた選手の皆様もすごいモチベーション高くてもうこんな幸せなことないなっていうそれにつきますね、うん、なんか本当に皆様ありがとうございますって感じです、はい、今後もよろしくお願いします 食材に関してなんですけど結構厚い450の卵焼き見てちょっと触ってみたんですけどやっぱり飲み込む力が必要になるのかなと思うので、まあ、結構飲み込む力には自信はあると思いますので勝ち狙っにいくんで本当にしのけんくんも全力で食材が卵焼き、まあ、対戦相手がまあゾウさんということで。 まずゾウさんはすすごい強いい強ですね正直早食いあんまりその早食いは得意な方ではないんですけどゾウくんめちゃくちゃもう優勝候補のぐらい得意そこは素直にゾウくんの方が強いと思いますでもあの今回その早いって言っても食材が、ね、あの卵焼きなんですよ卵焼きってあんまり早食いの食材としてはメジャーじゃなくてそこで結構大きく分かれてくるんじゃないか まあ、幸い普段からあの1日1回業務スーパーで買った同じぐらいの卵焼き食べてるんですよその利点側はどういってくるかまあここが大きいと思います、まあ、いつも仲良くさせていただいてるんですけど、まあ、そんなもう多分いちいち言うことではないんですけど、まあ、お互い気を使わずに全力でぶつかっていけたらなっていうふうに思いますよろしくお願いしま す, ですえあかんか 先, 行です先行ですじゃあ 3 2パーでいきましょうかせ、えーの321パー増産成功けん、えー、さん高校ではいちなみに増産的にどっちが か, というかありますやっぱり高校があ先にちょっとちょっと研究したいなって感じさんは僕は高校の方がまあ良かったです<笑> っす大丈夫ですはいストップです。1531 ございましたタイムですね、えー、ゾウさん1531で篠剣さん3273なのでゾウさんの勝利とちょっと最初詰まっちゃった あ, ありましたよねはい、うん、やっぱ想像以上に硬くて、まあ、そこから修正したんですけど、まあ、もうちょっとちょっと見立てが甘かったあとその実力で、まあ、その修正の後だとちょっとさゾウくん15秒っていうタイムに、まあ、及ばなかった 大きかったです、ね、今回、勝ったんですけど、健原んとは、その早食いでは今、勝っただけで、本来は大食いもやってるんで、2人で、大食いではもうずっとライバルで、ずっと追いかけていきたい存在なんで、これからも2人で頑張っていきたいなと思います。改め、はい、ましましてお疲れ様でた お前今の気持ちをお願いしますそうですねやっぱりゾウさん強かっったなって思います、ねまあ、実際15秒ぐらい差が離れてダブルほぼダブルとかっていう感じであって、まあ、僕自身を振り返った時にまず1個目ちょっと詰まっちゃったんですよねで、まあ、今日ちょっとそれで1回ちょっと今日もう1回それより小さい一口でやり直したんですけどやっぱり今後あの辺に戦っていくで。 おいてはあの一口をもう入れるぐらいじゃないとダメだなと思いました。あの辺で戦っていくにはそんぐらいの気合いそして実力がないと。今日それが分かっただけでもすごい収穫だなと思いますし、目標がはっきりしたということで今後はまたより上を目指して頑張っていきたいと思います。まあ、正直改めてもうメッセージを送る必要もないかなっていうぐらいのね雰囲気がもう完成してるんですよね。なのでもうその雰囲気を 壊さないといとうかそのまま勝手にこう燃え上がっていくと思うんでむしろなんかこういう今回場を、まあ、で一緒に戦えたってことがすごい嬉しくて、まあ、今後そうですもっとその こ, ここにかっちゅうにさらに入っていけるような存在になりたいと思っているので今後もまあ頑張っていきたいと思います。 食べたことないんですよ普段こんなお弁当に入ってるような薄いやつしか食べたことがないからあれがどれだけのこう水分量がいるのかとかどうやったら飲み込めるのかっていうのが全く想像つかないんで一回せんのね最後にちょっともっとシミュレーションして頑張ろうと思ってたんですけど全くシミュレーションができないんでちょっと困惑してますね対戦相手がキヨさんっていうこと で, でもキヨさんは本当に早食い専門の方だから正直自分の実力が 勝ってるかどうかって言われると正直と自信がないんですよでもそこでもう負けちゃうかもしれないって思ったらもうそこの時点で無理だと思うんで勝てると思って挑もうと思います早食いの力は及んでないかもしれないけど下獄状のつもりで か, かっていくのでよろしくお願いします食材が卵焼きで結構横幅のあるタイプなんで口の大きさが左右してくると思うんですよ飲み込む力はイマはチアも強いんで 俺の方がまだ口でかいからパツで奥に押し込めるかなと思ってあとは最後3分の1ぐらいの量を一気に口に突っ込めるんだったら俺の方がまあ多少分があるんじゃないかなと思うからもともと負け向きはないですけど感じます絶対負けないですはい入間さんが先行清央さんが行動ですね、えー、これは見れる <笑><笑>えでもやっぱり相手のタイムとか食べ方とかがすごい気になったんであ、まあ、でも先行先行で変にプレッシャー感じず頑張ろうと思います、はい、<笑>お願いしますいま いややと好きに。 一、二、じゃあ二人ともお疲れ様でした。えー、タイムから、えっとマヤさん三六九ゼロ、キヨさんゼロ九一二、あとなのでキヨさんの勝利です。はい。皆さんどうですか。いやー、悔しいの一言しかないんですけど、もう圧倒的な自分の経験不足の実力不足だなっていうのは今回で本当に良かったんで。 ちょっと、まあ、この悔しさを無駄にしないように、次につなげていきたいなって思いますありがとうございますうまさんいかがでしたこれはあの、ちょっと前にゾウさんとやってたあのハンバーグの10個早食いすごい似てたあそうなんですよ、大きい塊をぐっぐって飲む感じを水でや水、本当は水ありなんですけど、水足で飲み込んでる、大きい塊を飲んでる感じがすごい、うん、ハンバーグに似てたんで。 これは多分経験の注意だと思いま す, <笑>なるほどですね、はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。<笑>一回戦の結果を踏まえて今のお気持ちをお願いします。まあ正直その始まる前の意気込みとしてはやっぱり誰にも負けたくないっていう気持ちは今でもあるんですよ。正直あんなタイムを出しても。うん、だからこそ まあ、正直今回のタイムは本当に悲惨だったし、まあ、自分こんな早くできなかったっけなっていうぐらいうん<笑>まあ正直かなり落ち込んではいますでもチャンスがあるならまた頑張りたいって思うしその時にこの悔しい気持ちとか悲しい気持ちをもう味わいたくないんでだから今回のこの。 まあ、失敗をにに次のステップに頑張れたらいいいなって思います正直今回この集まったメンバーって、まあ、ものすごい、ね、豪華なメンバーが集まっててその中でこの決勝戦っていうところまで上がったメンバーなのでもうあとは正々堂々こう楽しんでやってる姿を見せていただきたいなって思います。まあ、正直本当に ししつこいいんんでですすけど本当にめちゃくちゃゃく悔しいんですよだから自分のダメなところも今回で分かったし次のまたねチャンスというか機会までにもっともっと努力して自分に力つけて頑張っていきたいなって思います。 まあ、正直、あんまりこう食べたことないっていうか、あんま卵を避けてきたん<笑>ですよね、でまあ、どうやって食べたらいいのかなってちょっとわからないところではあるんですけど、とりあえず食べて、頑張って、もう山上さんをもうまあ倒すってことは無理だと思うんですけど、本当、少しでも近づけたらいいなっていう、そんな感じで思ってます山上さん、本当に僕、1回戦もこう神山さん、2回戦は山上さんと。 本当にトップの方々、本当、胸を借りるつもりという感じなんですけど、本当にもう全力尽くすんで、よろしくお願いします、えー、2回戦目、卵焼きの450グラム、やったことがないんで、正直、どんな感じになるかわからないんですけど、イメージしてる通りに食べていけたらいいなと思います。えー、対戦は安藤さんなんなですけど 年が近いっていうことで一緒に頑張れたらと思いますけど、勝たしてもらいます。はい。したダブルなんかはい、い赤、赤控えたということなので、じゃあ安藤さんが先攻。 1、はい・4・3・3ですね、ま、タイムが、えー、安藤さん、19・2・3、山神さんが1・4・3・3ということで、山上さんの勝利ですちょっとどのタイムが早いとか分かんないですけど、僕の中でこう一生懸命やてたので、悔いはないなと思います敗者復活2回戦ということで、まあ、とりあえずまた1勝ということで、コツコツやっていきたいと思います。 ありがとうまし た, ました悔しいです本当に悔しくて、まあ、僕エンジョイ勢みたいな感じなんですけどでも負けると本当に悔しいなっていうところだけですねはいあとも全力で頑張ってほしいです、はい、今回神山さん山上さん対戦できて でまあ、牛丼のパイオニア、佐野さんとも対戦できて、本当に嬉しかったです、でも、本当、悔しいので、もうちょっとでも強くなりたいという気持ちが、この今回のこの大会で、ちょっと思うようになったので、まあ、ちょっとこれからもうちょっと頑張っていこうかなと、全力で頑張っていきます。 準決勝です拍手したうん<笑><笑>はいはじゃ あ,、はい、じゃあ準決勝の食材はい、はいますかじゃ準決勝のはい イエッシュの食材は冷エッシュイエッシュイエッシなんかやなやつ、んかちょっと汁が吸っちゃうっていうのはねあるんで、今ちょっと持っちゃうと汁吸っちゃうんでまあ別になってますけどはい。これ一応確認ですけど、まあこの麺置いて具材は置いて、汁かけるじゃないですか汁ってどうしますか汁も全部飲んでたりします、一応全部飲んで、はいで、400グラムになります30秒、100秒、きったりしますけど、はい、麺はどうする で も, もちろんこちらで濃くしてギ、うん、リギリの一番いいタイミングでお持ちしますこれに関してはで結構僕もれあの何回かリハーサルやったんですけど汁のほぼ残らないですもうほぼ残らないですで一応1 0ムまで OK になってます今回は今回1 0分ただ、はい、ほぼ残らなかったです残ることはないです、ねうん、じゃよろしくお願いしますれでよろしくお願いします 冷たぶん食材に関しては多分問題なくいけるんじゃないかなとは思っていますただちょっともう今それよりもちょっとこう自分のあれですごい引っかかってるのが、まあ、1回戦のカレー2回戦の卵焼き と, と自分的にはベストのパフォーマンスできただろうっていうタイムで今反対のゴック勝ち上がってるヨさんのタイムで、えー、本ンコンはいくつかなんですけどちょっと負けちゃってるんですよ正直それがすごい、まあ 悔しいですねでその辺のこう気持ちをちょっと今その悔しいって気持ちをグっとこうまずちょっと押し殺して次の戦い挑見たいなとは思います次はゾウさんで戦いたかった相手ですなのであのー、まあ立場的にとかそういうのは関係なしにもう今自分ができる精一杯のなパフォーマンスをしてもう決勝まで一気に突き進んでいきたいなと思ってます、まあ、食材の方を冷やし中華とということで 分からないですね麺っていう食材自体ど う, どういう、ね、飲み込み方だったりペースで食べればいいかっていうのは、まあ、自分の考えではもう噛まないように飲みたいなと冷やし中華はけどまあ欠点というならその酸味があるんで冷やし中華蒸せなければ、まあ、いけるのかなとは思いますで対戦相手のおにぎりさんですねやっぱり早食い と言ったらおにぎりさんんて出てくるんでもう自分の中ではてっぺんの人なんで絶対上がってくるなって思ってたんですけどマックスさんとそのおにぎりさんがやった時まあどっちが来るかなってはもうそこは際どいラインでおにぎりさんが上がってこられたんでマックスさんを倒したおにぎりさんなんでだいぶ強敵だと思いますけどいやここまで来た以上勝ちを狙いに行きたいなと思います。早食い 神は名乗らせないって言った女子連れですけど、うん、勝ちに行くんでおにぎりさんも全力で本当に来てほしいと思います。はい。よし。で取ったらグレ隠してはい。 3 2 1パおーお兄さんす願い。 終了ししまはいえーっと579579はいやばっ大丈夫ですうわーマジやりつくった579で590だから 11, 11うわープラス1秒あやっちまったマジなんでえー1182パールトみ えっ、ー、と、5七九で6一五2六ってといことは、えーとまあ、一旦、まあ、この上に乗ってるものだけで見ると、うんえー、プラス26。 お疲れ様でしたおタイムが、えー、とおにぎりさんが、えー、とファール込みで、えー、と1182でゾウさんがファール込みで3851ということなので勝者はおにぎりさんです お,、まあ、お二人ともファールされたということだったんですけどちょっとゾウさんの時にいろいろとこぼれたものとかもあったんでちょっとファール自身が若干うまくいかなあの軽量の方がうまくいかなかったところもあったんですけど一応どう思うにと思ったも の, ののみ いいかですごいだけで計量したグラムで今回がプラス26とさせていただきますいややっぱり先におにぎりさんの見ててめちゃくちゃ早いなと思ってとりあえず書き込んでおにぎりさんの見て飲もうと思ってやっぱり途中飲めなかったですもっと実力これからつけて次は勝てるように頑張っていきたいと思いますそうですね、まあ先 だったんでどれだけプレッシャーを与えられるかってことこで正直、食べ終わったあとに肉片が残っていたのであれで多分 10g は絶対超えてしまったなと思って15とか16ぐらいいくかなと思ってプラ5って考えたら正直、かなり危ないと思っていたので正直、のオーバーバですごい助かりましたちょっと今回あのファウルの見立てが甘かったところもあったのでちょっともう一回、再考してから大事試合にいきたいと思います。じゃあ一旦 よろしくお願いしますやっぱり、うん、めちゃくちゃ先行でおにぎりさんがやって、すごいタイム出してきて、うん、そこに食らいつこうと思って、すごいぼろぼろちょっとこぼれちゃったんですけど、うん、やっぱりおにぎりさん 実力っていうのは、また改めて感じました。いやもう、ここまで来ると、決勝まで来ると、もう、胸張っていいと思いますので、ぜひ、すごい、見るこっち側からすれば、めちゃくちゃ楽しみなんで、ぜひ全力で頑張ってほしいなと思います。そうですね、こういうい大会第1回 第2回、第3回ってあるかわかんないですけど、もし第2回、第3回が開催されるのであれば、絶対参加したいと思いますし、それまでにもっともっと強くなって、次は本当に優勝したいですね、必ず。 が冷やし中華4 0 0ムっていうのがあんで、うん、正直麺類は結構得意な方ではあるんで、うん、いけるかなと思ってるんですけど喜納さんがカレーと卵で両方とも全体のトップ取ったタイムなんで正直怖いのはありますねはいさっきと重複するんですけど喜納、うん、さんで4戦1回戦 トップタイム出してるんで、うん、麺類の得意分野で勝とうと思います麺類がちょっと苦手意識があって実際昨日また別の麺類を山上さんとお父さんと3人で並んでやってて<笑> 1キロぐらいえ二、うん、2キロ g 弱か2キロ弱ぐらいの麺類をやって1分近く差をつけられてるからちょっと勝てるかどうか分かんないんですけどちょっとその麺 噛まないっていうのをちょっとやってみようかなと麺は絶対噛むもんだっていうのをちょっと概念外して飲んでみようかと思ってます山田さん結構、えー、あと回しだから俺が1勝であと全部負けてるんで2勝目つけたいですねいい球ですね<笑> はい。あさんお客さんはここで、進めていきたいと思います。はい。はい。はい の量<咳> 5 7 9はい。グ、はい、グラム8グラム8グラム、はい、すじゃあ3、3 3です どうぞちょっと、あの<咳>、あの、視聴者にもちょっと説明したいので、ちょっと動画で撮らせていただきます、一旦、はい、で、えっと、まず今僕らの方で話してたのが 清ささんんと山上さんタイムで見たら山上さんの勝ちなんですけどお二人とも少しかあったものが出たっていうところを踏まえてその、まあ、どちらかを勝利っていうよりは僕的には失格っていうところは一つあるのかなっていうふうに個人的には客観的に見てて思ってましてでなると二人とも失格にしちゃうとどうなのって話 な, なんて言うんだろうな、まあ、どっちかにこう白黒はっきりつけたいなっていうのもあるんですよなんでもしお二人がよかったらもう一回同じ食材で 同じ条件でも う, 一回もう一度バトルいただくかもしかするともお二人ともいや失格な失格なのかっていうのは正直僕らも全然決めきれてじゃなくて何がいいのかも正直分かってないですよねごめんなさいちょっと僕も説明したであります、えっとまずなんで、えっと、リバースっていうくくりをしたかっていうとまずその事前ご説明させていただいたルールの中にリバースは失格ですっていうルールがでじゃあリバースは何なんだろうそこ正直そこまで言われるとリバースの定義僕らは作れてないんですただ えー、と例えば口の中にあるものだろう胃の中にあるものだろうか一旦口に入った方がねこれは完全でリバースってや誰が考えても分かる次回以降はリバースの定義をもっと明確化させて事前にお伝えさせてた形を取りたいんですけれど、うん、あくまでなんでリバースって我々が話したかっていうとそのまま分かたも口の中に入ってるんで一回出てるというのがあってであのまま終わってもいいじゃんってなるんですけど一応リバースは失格ですっていうルールを試合やる前ルールの時点でお伝えさせていただいている以上は。 あれは失格になってしまうっていうのがあるもう踏まえた上でちょっと選んでいただきたい、うん、もういやあのままでいいですっやったらもうあのままでいいですそれか、えっと、もう一回同じ冷やしをかけ同じルールでやるそれでもいいです素直なのに気持ちをお願いします負 け, 負けたな負けたなっていうのがこれって一発勝負じゃないですか一発勝負だから面白いんじゃないかな 俺らが決めて2回目じゃなくて、1回で失格をして、こ、う、れ、ん、は失格か、もうこのままでどっちかだと思います俺も一回やって、これ、勝っても、ダメですね、これじゃあ、リバースっていうのは、ルールが多分以上、失格になるのかなと、うん、じゃあ、えっと、2人のご意見を踏まえると、準決勝の第2試合に関しては、両者失格。 最試合もなし、一応、は自然的にゾなさんの、俺の中で二2回目はないんじゃないかなと思いますリバースにイコール資格っていうのを、もっと頭の中に入れて、競技しなければいけなかった、うん、本当と僕は僕のミスだと思って、それをもっと頭の中に入ってたら、食べ方も変わっただろうし、出さない工夫もできたのうん。 そうですね、これはあのルール説明の時にしっかりとリバースの定義っていうのとリバースはこうだなこうなったら失格だっていうのをもう少し明確にすべきだった僕らの目側のミスでもあれだと思いますしその中でちょっ と, ょっとカメラ回した状態で言うのもあれなんですけどちょっと二人にせっかく、あのー、本気でやっていただいたものをちょっと無限にさせてしまう形になってしまって本当申し訳ないんですけどじゃあ今回ちょっとお二人から、あのー、ご一緒いただいたのでお二人とも失、えっと、格とさせていただきますすいません。はい ございます。侍って名ものんだったら、うん、これでいいんじゃないですか。またすみません。ありがとうございます。とこの形で、はい。じゃちょっとあのこれは皆さんにも説明義務があるので、はい、この後皆さんにも全体周知でさせていただきます。はい。はい。山、う、さん、のこちらを伝えていって言うんでそうですね。はい。すみません。ありがとうございます。ました。申し訳ないです。今一旦山中さんと今日さんの。 ていただいて、うんでまあ、いてろいろお話しさせていただいて、まあ、正直リバースとかものに関する認識が甘かったなっていうのとってなると、まあ、お二人とも失格になると、うんまあ、誰に上がっていただくのって話になると思っていてゾウさんに、まあね、今回は上がっていただく形でまず第1回打法は進めていきたいなと思うんですけどもちろんこれは完全に僕ら侍側のミスなのミスでしかないので、うん、誠に申申しし訳訳ございいません申しないです<笑>じゃあ、ね、じゃあここは第2回第3回に向けてちょっとブラッシュアップしていきたいなと。 第1回のダウの決勝戦はえー、おにぎりさんとトゥーズさんで進めますは い,、はいい、本当に申し訳ございすすませんでした申し訳ございませません申し訳ございで、あのー、まあというのとあと、まあ視聴者の方ですよ、あの、気になってらっしゃる方もいらっしゃ る, しゃると思うんですけど、うんえー、っと第1回戦の時のユダさんの時、これは完全に僕らの見落としと、うん まあ、見落としですね、ミスですね、なんですけど、まあ、そこでまあ結果的に勝敗はあの変わりはなかったんですけれども、まあ、ちょっとそこのところで僕らが全く目を当てらあの通せてなかったといった、うん、と, ところもあって、重ねたわけで申し上げます、おもし訳いざいましん。しうか、ままあ、ちょっと次回以降は、その辺のしっかり、はい、ルールの方を決めさせていただいてそレギュレーションの範囲が、もう本当、食べる量だったりとか、その食べ方っていったところに結構寄ってたので、まあ、次回以降は、どうなったら失格になるのかとか、うん。 どうやったら成功なのかっていったところも踏まえてまあ他の方々でもご相談させていただきながら第二回の構成を組んでやっていきたいなと思いま す, いますはい。こう俺らお詫び言うときめちゃくちゃグダグダですね、うん、<笑><笑>あの言わなきゃいけないやつ言わされると俺一番ダメなやつだからことは全然出てこないこなそういっ、はい、た形なんですけどまあこれから決勝なので、はい、はい。ちょっと気持ちを切り替えて進めていきたいと思いますなんかちょっとさっきも山川さんにも言ったんですけどなんか俺の気持ちで 山上さんね巻き込んんじじゃゃっったような感じしちゃって山上さんと亀井さんの決勝も見たいし、けどちゃんと決まらないんだったら、ゾウさんとの山上さんとわからない、もうちょっと、<笑>ごちゃごちゃしてるんですけど、3人の三つどもも見たかったような気もするんですけど、侍らしいかなと思って、1回のチャンスでやるのが、まあ、失格の方がすっきりするかなって思いました。絵的には面白いいの取れたんじゃないかなか リバースイコール失格っていうルールをもっとやる側として頭に入れてやるべきだったなと、見ている人に不快な思いにさせてしまったなっていうので、申し訳ないなといいとう気持ちですやっぱりプレイヤーとしてやるからに、さっきも言ったんですけど、やっぱりルールをもっと頭の中に入れてやるべきだと反省しました。はい それでは、富士の方。はい。運命の決勝の選考高校を決める。いつもと同じスタイルでお願いします。お願いします。三、二、一。はい、おお、おにぎりさん先行、選考、ぞうさん、高校で行ってます。はい、はい、ということで、あと、まあ、いろいろあったんですけども。はい、決勝は、おにぎりさんと、ぞうさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。 最後、結晶をえー、飾っていただく食材をまず、先に紹介させていただきたいと思いますこちらになります最後はこちらですオットドクですちょっと裏話をさせていただくともし、マック 鈴木が勝ち上がってきたら別の食材になる予定でしたスズキさん一番食べてるしなん何なら鈴木さんが決勝に行かなかった時一番悔しい方だろうなと思って<笑><笑><笑><それ><笑>一番やりたかったんだろうなって<笑>食材を追イスしたかったっていうだけです僕がなるほどなるほどという理由だったので次はフォトロ2本はい、やっていただきます一本やっぱり 100g くらいになってますはい規制品 で, で要は水ぽちゃんとかあるんですか<咳> あ食べ方はただちょっとあれと違うのがケチャップとかマスタードがついてる部分があるのでそこら辺はちょっとどうするかって難しいかなと思うんですけど早速入っていきたいと思いますお願いしますお願いしま す, しますそうですねま あ, あのもう一方の準決勝の方で、えー、とやっぱりルール上やっぱそういうもとやっていたのであれば、まあ、し仕方ないっていう部分もありますし 今回の大会の運営に返して、特に何か思うことはないですし、しっかりと決勝はやっていきたいなと思います。ただ、あの本音を言わせてもらうと、やっぱりきよさん、八神さん。やっぱどちらかとやりたかったっていうえば、そこは絶対ゼロではないので、そこは正直に僕は残念だなっていうのは思います。はい、えっと、食材ホットドッグで日本で百グラム百グラムの計二百。あの正直、マックスさんの、あのトレーニングとかでも。 最近はやってないんですけど付き合ってやってた食材なので、えー、と少なからず自信はありますなので精一杯あのやりたいなと思ってます優勝する自信はありますでしょうかはいもちろんあのそのために今回来たので準決勝でゾウさんには勝ってますけどまたこうやって食材が変わってくると間違いなく流れだったりとかそういうのも先行後攻だったりとかそういうのも変わってくるのであそこも踏まえてあの自分のベストが出せるように。 優勝を狙って頑張りたいいなと思います対戦相手に向けてもう一度メッセージをお願いします、はい、もう絶対に初代のガオーの座は譲らないっていう気持ちで決勝は臨みたいと思いますその準決勝の2方の試合を見てたんですけどその前に自分とおにぎりさんがやっておにぎりさんがすごい好タイムで出してきたんでやっぱりその2人もうその10秒という。 壁を切るために全力であった結果でああいう結果なのでああいう な, なんていうかな全力でいった結果がそういう感じになってしまったんで、うん、けど最後まで2人とも全力で食べる姿とってもやっぱり誇りにやめましたさっきの準決勝でおにぎりさんに負けて、まあ、決勝今立ててるんですけど もう負けは負けなんで、まあ、そこで負けを引きずらないように決勝ではまた別の食材のホットドッグということなので全力でもう勝ちに行くのみですね優勝する自信はありますでしょうかはいもう食材がホットドッグなんで結構パン系は自信はあるとは思いますなんでもうどうにかしてでも全力でガオーの初代ガオーの座を 勝ち取っていきたいいいいなと思まますす、はいはい、お願いします、はい、いやもうここまで来たら負けられないんで今までやってきた選手あと山神さん、きょうさんの試合を見てものすごく刺激もらったんでもう自分が優勝して初代我慢の座を取ってやりたいなと思います。 ですですはにままいいありりりがとうございます船が終わりまし た, <咳>終わりました<咳>おにぎささん0822、えー、ゾウさん1766船のホッットドッグいや正直。 全く歯が立たないというか半分以上も時間離されて本当に皆さんそうなんですけどおにぎりさんの実力を改めて感じましたもし次次こういう大会が開催されるならもっと強くなってまたこの舞台でおにぎりさんだったり他のライブの方と並んで食べれればなと思いますありがとうございました あのちょっと僕らの不手際で、一回負けたってなったの後に、またやることになったっていうところで、気持ちの問題だったりとか、そういったところで、ちょっと、まあ、言い方そのままも僕らのせいでょ巻き込まれてしまったっていうところで、本来のモチベーションが発揮できる環境にはできなかったっことで、本当に申し訳ございませんでましたなので、ちょっと第2回は、まあ、しっかりとレギュレーションを組んで、組み直して、本当申し訳なかったですそうですね、あのーまあ、今回最後 の, あのホットドッグに関しては、自分のイメージした通りに。 あの食べれたのであのパフォーマンス的には今できる自分の最大限のパフォーマンスができたんじゃないかなと思いますまた第2回っていう形で取、えっと、るのであればまたこの初代顔の称号、えー、が取られないように、えー、また次回もしっかりと精進して頑張りたいなと思いますありがとうございました その件とかちょっと間から顔とか出してはい w w w w w w w w おやすけまでしたおやさま第1回ガオ決定戦ちょっと侍スタッフの不手際が多すあっていろいろとご迷惑をおかけしてしまったんですけれども<笑>えっとまあ今回のルールで、えー、勝者が回りましたので報告させていただきます誰誰だ白白しいな第1回ガオは<笑><笑>おにぎりさんです こちら、初代が青だったおぉ ー, お ー, お ー, おーうちゃんとしてるすごいすげー ち, ち, ちゃんとしてるち ゃ, ちゃんとしてるんですけどもともとライオンのやつにしようと思ったらすごい高かったのでちょっとサムライティングお金ないんでちょっとこうっエンジェルになったっていう出ません。言わなくてよくね<笑><笑>ありがとうございますと、と、まだあるんですよ今回 初代ガ王のマトヨを作りたかったんですけど、はい、印刷屋さんの印刷を結構ミスっちゃったみたいで、ちょっと納得いかないんで、はい、サイズと作り直しして、はい、改めて送らせていただきます。一、は、枚、い、ですよ。初代ガ王の初代ガ王って書いてあるのはこれしかないです。はい、そうもう初代はもう一枚しか作らないです。これナンバーワンの話ってことだよね。とととと。一番の目玉ですかね。マ, マヨネーズマヨネーズ。 10人前をトガワさんでいただきまして、トガワさんありがとうございます。サムライイーティングにあのトガさんがスポンサーということで、あの優勝賞品を戸川さんの方からお贈りいただいたと、はい、で、うん、であと皆様の参加賞として、はい、こちらの戸川さん有名なすりだね、はい、参加していただいた皆さんにはい戸川さんが贈いで。 焼きプリンタルと、はいはい、こちらの2点を皆様に戸川さんから預か、はいはい、ってきましたから後ほどありがとうございま す, 頼ま す, 頼ま す, 頼ます今日なんとかギリギリ間に合ったじゃ間に合ったんですけどあ重いですよ、ね、ちょっと鈴木さんちょっと一瞬ちょっと今回のその大会をさせていただくこともできたのも今回のスポンサードいただいた企業さんがいらっしゃいましてえっと、戸川さんとです、ね、ノックですねノックさんはい、はい まあ、これ僕が言うのもあれなんですけど一応僕の会社で自分の会社の宣伝だけかよ<笑><笑>本当だ僕<笑><笑>の2社のおかげでこの歌を開催させていただくことができました本当にありがとうございますありがとうございます締めはあの人しかいないでしょだってですかねは い, はいいつものお願いしますよ締めじゃあえ思ってたこと言っていい、はい、なんか多分俺みんな一 言, 一言一言聞きたいんだだからチューチュートレみたいに 縦に並んんで、で人ずつなんか一言言って吐けてけいくけどどそうもですーしえ第1回終了しましたがこれから第2回第3回ありますんでね全国の猛者これがチャンスだぞえいえいおお<笑><笑> チャオ。お疲れ。<笑>バイバイ。お疲れ。<笑>本当にしたくなりたね。<笑>あ、どうも先生。ゆだです。あのー、第二回はちょっと今回微妙だったんですけど、頑張ります。呼んでいただけたら頑張ります。では失礼します。<笑>かやねでーす。今日はね不甲斐ないあの負け方だったんで、次は負けて負けて強くなる女です。よろしくお願いします。忘れないで すごい<笑>えっとあ、わさこです。えっと、しょぼしょぼだったんですけど、次もまた呼んでもらえたら頑張ります。<笑>はいどうも、ワックスです。えっと、今回は二回戦負けてくるんですけど、次回、えー、優勝できるように頑張ります。本日はどうもありがとうございました。またねはい、しのけんです、はい。ここから帰ることが一番の課題です。<笑><笑> 次回もまたよろしくお願いします。お願いします。はい、え、まよです。またリベンジしたいので、よかったら呼んでください。ありがとうございました。きよです。一回戦と二回戦は。タイム一位だから覚えとけよ。<笑>じゃあねー。<笑>山上です、えー。今回は皆さん、本当にすみませんでした。え、二代目映画を。とりに、また来ます。頑張ります。どうさんです。いや、今日は。一回もおにぎりさんが来たんで、次は必ず優勝を目指して。くるんで。 見ててくださいありがとうございましたちょ顔ですや、えーえー、りましたーし侍イティング見てる視聴者の諸君俺に勝ってるやついんのかおめコメントしてこいかかってこいや待ってんぞ二回目オッケーですありがとうございました。最後、なんか侍らしく侍らしくありがとうございますどうぞーありがとうござ<笑>